ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます今日はですねあの先日動画でもご報告した通り我が家にですね、えー、子供が生まれましてはい<笑>でね今もう嫁さんと子供と病院の方から退院してきてるんですけれども妊娠とかね、まあ、出産の方を頑張ってくださった嫁さんに何かねこう自宅でできるようなご褒美というか贅沢はできないかと思っていろいろ考えていたんですけれどもちょっとねそんな時に我が家が 大好きなラーメン屋ささん、あのヤタガラスさんっていうお店がですね、ちょっとデリバリーを限定的にね販売いたしましてちょっとこれ家で食べられるんだったら喜んでくれるんじゃないかと思って今回ね購入させていただきましたデリバリーは限定的なのでいつまで続くかちょっとわからないんですけど毎週ねメニューが変わっておりましてまずねこれが混ぜそばっぽい感じなんだけど金かぶたと黒トリュフプラスえベトコンラーメン母のビーフカレーの3種を販売しておりましてね 今回はこれを各2食ずつ購入させていただきましたでね、まあ、僕はちょっと動画の中ではこの3食ね全部いただこうとは思うんですけれども嫁さんはね、まあ、そんなに大食いではないので金カブタと黒トリュフを作ってですねちょっと食べていただこうかと思っておりますこちらがね金カブタと黒トリュフの、えー、内容になっておりましてこちらが 各種のトッピングとこれが金華豚の豚肉かななっております麺とタレが入っております手順は結構簡単ですねまずはお湯を沸かしていきますお鍋に火をつけてとしたらお湯が沸くまで少々待ちたいと思います沸くのが待ってる間にこの子を飲んでいきたいと思います でね、まあ、麺を入れる前にちょっと器を温めたいんで中にね、お湯を入れていきますで、ちょっと冷蔵庫に入ってたんでこのね、返しも一緒に器で温めていきたいと思いますじゃあお湯が分けてきましたんで早速ね、麺を茹でていきたいと思います麺はね、こんな感じで平打ちの全粒粉麺となっております投入してで、3分20秒と。 で麺を茹でてる間にねこの豚肉を30秒ほどレンジでチンしていきたいと思いますはい OK、えー、よし、うん、しっかりとねタレと麺を絡ませてあげてうまそう めっちゃいい匂いすだけどはっしゃトッピングですねどうしようかね難しいね<笑>ごめんなさいちょっとね僕の盛り付けのセンスのせいなんですけど納得がいかない<笑>一応ねこんな感じでございますもうね香りはめちゃめちゃうまそうなので早速ね嫁さんにこちらを持ってって食べていただきたいと思います今ね チビちゃんも寝てるんで、持って行っちゃいましょうお待たせしました、うん、すごいね、トリフの匂いがするそう、黒トリフはね、もうしっかりしてるイエメン？デリバリーのレベルじゃないよね、んなんかすごい全部ついてたやつだよね全部ついてるやつこうか、ちょっと麺から<笑>、うん、うまいうま、ん、い、うんうん、<笑>おれんこだけども、これはうまいうまいうん。 うん。うん。うん、うん。ない。幸せな味がする。これはゲで最高です。最高ですか。うん、<笑>はい、ってことでございます<笑>。早く食べた方がいい。早く食べます。はい、すいません。<笑>はい。いや、嫁さんにもね、喜んでいただけて、ほっとしましたんで、次はね。 自分の分も作っていこうと思うんですけれども黒いのがね大きいのしかないのでちょっとこれを使っていきたいと思います温めて麺を投入していきたいと思いますいはい OK ですよし OK よししっかり絡ませてとど真ん中に 緑を持ってきてはいと、オッケーってことで、僕の盛り付けの方はこんな感じになりましたうまそうちょっと早速食べちゃいたいと思いますうまそう、がんもできないはい、ってことで今こんな感じでアヤメの方が完成しましたんで早速食べていきたいと思いますいただきますちょっと早速ね、麺の方だけでいただきたいと思います 上品私白だしみたいなねこう上品な味にプラスねなんかねどこかねラーメンっぽさしっかりとラーメンっぽさが残ってるんだけどなんか難しいこれ<笑>ちょっと一回全部ね具材をあえていきたいと思いますトリュフとねえきんぴタカかをあえて一緒にいただきたいと思います 食べたことない味だたーうんうんこちらの八田烏さんのね店主さんコーチともにねあのよくしていただいていてこの方がねとっても割烹とかそういうね料理がまず大好きでいろいろね普段から食べ歩いてる方なんですけどなんかねもう発想がすごいな何だろうめっちゃうまいな。<笑> うん、う, わうまっうますぎて黙々と食っちゃうなうん う, わうまうまこれはいということで完食いたしました くしたこのメニュー自体はね1食 2,000 円とお高めの設定ではあったんですけれどもいろいろねまあ高級食材とかも使いながら全部ね香りとかうまみをね殺さずにしっかり生かせてる料理というかまさしくご褒美でしたうわうまかったーとりあえずねこの黒トリュフの方は食べ終わりましたんで続いてねベトコンラーメンの方作っていきたいと思います はい、そしたら続いてね、ベトコンラーメンの方を作っていきたいと思うんですけれども、結構ね、具材はシンプル。まずね、このスープですね。スープとこちらの麺と。で、プラス、大判のチャーシューとの味付けされた野菜だね、こちらになります。まあ、これはね、嫁さんの方はもういっぱいで大丈夫ってことなんで、今回はね、贅沢に2食作っていこうと思います。まずね、手順も結構シンプルで、最初にこのスープを5分ほど湯煎して温めていきます。 それでその間に僕は一缶飲みたいと思います<笑>スープが温まったんでこれはねいったんどかさせていただいてとそしたらそのままね麺を茹でていきたいと思います麺はねこんな感じこれをね1分ほど茹でていきたいと思います はい、で、一分スタートと。よいしょ。その間に、スープを移していきたいと思います。いっとはい、オッケーと。 いいのが綺麗かはいベトコンラーメンこちら完成でございます早速食べていきたいと思いますはいということでこちらのねベトコンラーメン早速食べていきたいと思いますいただきますとちょっとねまずスープからうーんまっ これにんにくがねめちゃめちゃがっつり効いてて醤油の返し自体はかなりキリキリっとしたねあの尖ったものなんだけど背脂が入ってる分ね結構ねまろやかになってて醤油の尖りはちゃんと残しつつ背脂の甘みがあるみたいな感じち ょ, ちょっと早速麺をいやだ見えるかな麺こんな感じうまそう シンプルでいいわ。うん。うんうわ。あ、これいいわ。ちょっとチャーシュー。こんな攻撃的なんだ。 チャーシューもねかなり醤油使っててしょっぱいぐらいなんだけどこれぐらいパンチがあるとねこのスープに負けないぐらいうまっ<笑>うんうん<笑><笑>ねあたがらさんってあの無課長のラーメンを作ってて。 すごくまろやかで優しいラーメンを作ってるんだけど、このベトコンラーメンとかもそうだし、ま あ, あのさっきのアイメンとかもそうなんだけど、味の振り幅がすごすぎる。<笑>その天さんのそのあれ作りたいとかこれ作ろうって発想のポテンシャルが高すぎて毎回ね、何を食べてもめちゃめちゃ驚くんだよね。うまっ。 がさ、まあでかいろっとろだし<笑>うんやだ全部飲み干しちちゃいましたああうまかったごちそうさまでした はいということで今ね八田烏さんの限定のデリバリーメニューを頂 い, いてきました、まあ、何よりもね、まあ、あの嫁さんが<笑>すごい喜んでくれたので僕はそれだけで満足かなっていう感じなんですけれどもこれだけね普通じゃちょっと味わえないような種類ジャンルのラーメンとかねあえ麺をいただけてとても大満足のご飯でしたでねこの八田烏さんのデリバリーなんですけれどもまたちょっと来週ね新たな限定をやるということで 4月の29、30日、5月の1日、こちらの3日間ですね、限定コラボメニューを販売するみたいでして、何よりもすごいのが、この有名店のね、5店舗コラボのデリバリーテイクアウトメニューとなっておりまして、こちらの参加店舗がこちらでございます。これがね、デリバリーで食べられると。<笑>こちらのメニューが、 27日月曜日の夜20時からね、えータガラスさんのツイッター DM、もしくはこちらのお店の電話番号ですね、こちらから受け付けているみたいですので、ぜひね、購入を検討してみて、おうちでね、あの贅沢してみてください。またね、この限定の情報に関しても、まあ、ツイッター、もしくはお店のね、 ブログがあるんですよ。天気さんがやってるブログがあってそこにね今週はこの限定をやりますよっていうのを書いてあるのでねそちらもぜひぜひお時間がある時き見てみてくださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねっ